Hmm? <kodoh> Berikutnya apa? Ini Apa-apa? Minuman jeruk nipis n i p i s Bukan pipis! Jeruk nipis, minuman jeruk nipis Nipis? Oh, honey? Bukan honey nih, jeruk nipis Nipis? Iya, ntar Aduh, ntar d u k wah banyak Eh, ga apa-apa a h kita coba dulu ini. Jos! <laughs> Jos! Orang aneh! <laughs> Makin semangat! <laughs> Makin semangat! Kalau ini nggak apa-apa kamu minum sayang. g a k seminum? Ya nggak, maksudnya kalau ini,、huh? kalau kamu minum nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ibu hamil juga bisa gitu. Ini nggak apa-apa. Soalnya ini bukan energy drink.、Oh, energy d r i n k n y nggak boleh Nggak boleh. Ini manis juga? Manis. Mama, Papa bisa jadi manis. d i a b e t e kecil manis gara-gara m a l a m ini, masa semalam sekali dua, ngasih begitu. o r a n n y a manis. Jadeng! j o s s Jossu yang lain. o s <laughs> s u yang l a u l a i Papa bau. Papa bau. Papa bau. Papa b u Papa bau. a p a bau. Tidak. t d a k Tidak. Tidak. 何かしらこれはキンカンキンカンキンコンじゃなくキンコンキンカンなんか<スリー>、うん、酸っぱいフルーティーなシャバ何が起こるのフルーティーカムコンのダウダリュダニョンバプラプランが起こるうんかやしクワッサ あーー、えー、あこ れ, んああ れ, これ<笑> でも、今、Indonesia はジ erukni kalau kalian p e r a k n i jeruk nipis itu enak loh s e r u k n jeruk と i p i s レマニスかかああ、とんかなあ作る人が甘いからはいじゃあ次次 <笑>だ次次<笑>ダースベイダー、はいい、はあ、ねだね、うん、これを飲んんで落落ち着いて、うんはあ、<笑>落ち着いてるよ落ち着いててますじじゃじゃーんら<笑>お多分試してみたことのないものです。 ななななんんんんかかかとととろっっししてててるね、うん、先先先にににちょっと味見してみて蜂蜜かな お, お, おなんか先に出たんだじゃいよ油。 すごいいいいだだねねねね自動車のベースインななななんかトロトロだ、ね、んん<笑>、ねねね、ん か, そっか危険なんなんしてう怖、はいえー、<笑>ととっ危危険険<笑>はい、んはちょ<笑>ええよ何 すごい。うん。これはヘビ。ヘビ。<笑>ブブーバはい。はじめしてみ。これ食べ物食べ物。食べ物食べ物。食べ物。さ食べ物。トロトロだね。トロトロだねあ、はい、あ蜂蜜。蜂蜜 み, み, みたいだけど。ええ。うん。えー、<笑>えー<笑>ーえー。なになになになにな に, なに。うん。 あ後でははい、うん、ママれ マ, マはいうんなんだもうちょっとんんくる。 あははがが出出てきたの<笑><笑>なななんんんんんんか何何<笑>るももだだだろう花かな花何ん何やどうや、はいもう何花花花の、うん、花の蜜あ花の蜜ママはレンゲののふ、うん、ーちゃんはシュガー缶。 シュガーケンうん、ブーブー、うん、はーみつです濃いよ。これは実際のう、あのー、は ち, は, ちみみいだよ、ね、はい。人を頼んで山に行って、自然な蜂蜜をとってプロセッシングせずにしてないからね。 ほんとよくやバいってなんか舐めてたりしなかったあないない<笑>あれ舐めてててたた。なななかっっっじいいいいいいいいよ。よよ。経験感すすごごこここれ、れ、匂匂が。売ね、うはけど、みら、あ、だ結構高高、はいうん、く混ざ 花によってもちょっと値段が違 う,、うんう。蜂になったこことああるねあああでもこれ貴重貴重重 マルーマルーアリースーはないないいめっっちゃ美味しいんだって私も食べたことないあったら食べて。<笑> みたいなこれ空気にでも触れるとなんか白くなってくるんじゃない固まってそうだねなんでこれ色が変わらない理由はうもうその数が結構もう長いそうもし無駄なんていうかな若すぎると色がもうちょっと白っぽい、はい、あなるほど成熟さてるんだそうそうそうすごい声ようそうそうそうそうそうすうそうそうそうそう